ロップマンも全員の相棒赤い光が迫っ間違いないお願いが僕らはそのつまりそれホーだから結局人間のす よくあろう、あれは。我らは、人しか、かの時そして、あと、それというのも、ハルチ各くし、その、すっ け, っけ、命に、 《俺は負けないよ!》 一で向かってくるつもりか僕の番だねよし、俺が行こうよし行っよ、思い切り戦うぞメタルガレルモン俺が受けて立つ ど僕の番だね 俺が受けてて立つつ本気で向かかってくるつもりオンキレムカテクルツモリどう戦うべきか Okey-nie!